皆さんこんこにちはサルです今回は w a t s に引き続きキャンドゥでもこのコンパクト焚き火台の方を新発売されておりましたので確認しようと思って購入してみました過去の動画ではこちらの w a t s で買った方を3回にわたってあのご紹介しておりますが、えー、こちらですねもう10回ぐらい使ってますかねこんな風にねかなり色も焼けてますけど、まあ、幸い変形とかね使えなくなるようなダメージは今のところありませんね でこれと全く同じかどうか確認してみたいと思いますでは開封しますはい、えー、そうですね、えー、まるっきり同じですねジャンコードも全く一緒ですエコー金属すべ、まあ、て同じなのでただあの店舗のね違いというだけのようでした開封したのでね一応組み立てておきます えー、と以前ですねあの過去3回の動画の中で視聴者の方からいろいろアドバイスもね頂 い, いたりしておりますが特に多かったアドバイスでですねあの外のミニ焚き火台テトラと似てるのでこういう組み立てがいいんじゃないですかっていうねご意見結構いただいたんですけど実はですね、えー、とテトラユーザーの方はよくご存知だと思うんですけどテトラって底板がね2枚あるんですけどえっ、ー、とですねこのように 4つの突起があるわけじゃなくて上と下だけというねどちらも2か所だけの突起なんですねしたがってあのテトラの場合はですね組む時に、えー、まずこう横だけねはめてやって、えー、もう1枚については縦の方をこんな風にしてねで、えー、前面パネルをはめてこのまま持ち上げるとパタンとはまるということができるんですけど実際にはですねこの えー、ワッツ今回キャンドゥですけどこちらについては突起が4箇所にありますのでね、えー、そういうテトラのような組み方ができないんですねなのであの若干面倒っちいんですけどやはりですね結局のところは、まあ、私の容量が悪いだけかもしれませんけど、まあ、こんな風にね、えー、まず横2箇所をつけてで、えー、3箇所目につけてまずこんな風な状態にしてやりますねで、えー、前面をつけるときには 上から下にはめることが大事ですのでえこれだとね、えー、はまりませんからこっちこっちすると下から上だからこっちですねまず上から下にはめてやりますで、えー、下から上に次にはめてやりますはいはい<笑>できましたね大丈夫ですね<笑>はい大丈夫でしたはいえー、まあ新しいのでね気持ちいいですけど全くね変わらないと思いますはい えー、こんな感じですねもう全く同一の、えー、焼けたか焼けてないかという違いだけになります。それからケースについてもこちらね、えー、前回お見せしたマスクケースなんですけどこれね、えー、両端だけこう縫ってやって中に入れるというね合皮なので非常にね便利で、えー、使ってます。 ただねなんかお財布と間違えられることが多いのでねあのお財布じゃないよってなんかこうシールでもね貼っといた方がいいかもしれませんね、えー、どこかでもらったようなシールでもあ一応貼れましたねちょっと剥がれるかもしれませんけどまあ少しはねアウトドアっぽいものに見える可能性はありますね視聴者の方から収納ケースについてはセリアで売ってる モグラのシェルターのがいいよっていうね、情報をいただいたので、かなりね、探してみて、なんかそれっぽいのがあったんですけど、実際ね、見つけたのはすごく小さかったので、おそらくこれのことではないと思うんですね。で、こちらがね、ちょうどいいなと思いました。これはですね、同じくセリアで110円、L 型ファスナーコインパースというふうに書いてますね。こんな感じなんですけど。この正方形に近いね、 ケースっていうのがですねほとんどないんですけどこれはですねぴったりに入りますちょっと入れてみますねはい、えー、これですねこんな感じです、まあ、本当にねこれはぴったりですねあのパツパツのねなんかこうここのジッパーがそのうち壊れそうなねパツパツでもないですしかといってこうなんかゆるゆるでね折り曲がってる感じもないですこれねすごいぴったりです まあ、ちょっとデザイン的にはねおそらくこう好き嫌いがあると思うんですけどねまあいいかなと思いますので加工なしでね、えー、何かケース探してる方はこういうものもいいかもしれませんあとまあ、550円なんでね2つ買っても安いんですけど2つあることで今までできなかったことができるかもしれませんのでちょっと試してみようと思いますね1つ目に試してみたいのはこの、えー、まあ側面と後ろの面まあ、側面パネル3つ を四つあるいは五つに増やすっていうパターンですね。まあ四角形じゃなくて五角形六角形になるかもしれませんがど、まあ可能なのかどうかやってみようと思います。五角形にはできました。ただし分かる通り底板がありませんので下にですね何かステンレスのトレイでも敷いてやらないといけませんし、こうね形もねちょっと不安定になってしまいます。念のため六角形もできるのかやってみます。 はいえます、ねえーまあ底板がないだけでねこういう形で使うことができるので何、まあ、か大きいものをね加熱したい時とかはいいかもしれませんねどっちかっ焚き火というよりもあの風貌みたいになってますけどねはい、えー、全部つけました8枚ですねそうするとですね硬くなりました<笑>あの一枚一枚のねこう何て言うんですかこのしなる部分が あの力になって外れないようなこの方向に力が働いているのでこれだとですねあのうまい具合に形もねある程度固定されてるしまこう押したら曲がりますけどね押さない限りはですね割と安定している形になりますそして前面に窓が2つあるというなんか の, あの<笑>何かに見えますけどねはいそんなものができましたこれで何かをやるということはあるのかないのか分かりませんけど 上の端から端で長いところが1 6 5センチ下は2 2ンチしたがってセリアのお皿ってこういうねちょっともうサビサビですけどこれ1 9センチかなのやつは載せれる感じ<笑>まあ使えなくないけどちょっと不安定な気はしますね、えー、どっちかってこっち向きに置いた方がねまだあのいいですけどね はい、えこういう感じだったりあと正方形の皿最近ちょっと品薄ですけどこれはぴったりはまりますねこれもう本当にあ、えー、<笑>つらえたようにぴったりですけどこれだったらねえ割と長めの巻きなんかをここから刺してえ焚き火することなんかもできるかもしれませんまあ網を置かないとねいけませんけどね えー、こういう使い方もできなくはないとちょっと無理やり感ありますけど<笑>、はい、あとね組み方でちょっと試してみたいことが2つあるのでねそちらもやってみようと思いますはいこれねちょっと新しいパターンじゃないですか、えー、4面ともねこの穴の開いてないパネルで埋めた感じです、えー、これはねだから灰皿ですねおそらく<笑> タバコを吸って灰皿<笑>として使うには窓がない方がね灰がこぼれないのでいいんではないかなとただまあ隙間がね若干ありますのでねえその辺はねちょっと実際にはどうかなというところはあるんですけどまあこういうことも可能ではありますこれだったらけど何かを加熱すると酸欠になりそうですねだから下のパネルがあの2枚ともねこの穴の開いたパネルにしてやると 酸、まあ、欠にはなりにくいかもしれませんがその分落ちた灰なんかは地面を汚すと思いますそれからもう一つやりたいことがありますはい、えー、これはね前面と後ろの面両方に穴の開いたパネルをつけてみた感じですはいこれがね何がいいかっていうとあの薪を入れて燃やす場合にね 以前だとと、まあ、8センチから10センンチチかかららら10ぐいいの薪じゃななね、入れられなかったんですただまあこれだったらね今この割り箸2 0センチありますけどまあこんな感じでね入れて燃やすことができるのでまあ比較的長いものを燃やすためには<笑>役立つかなとあと燃えた炎が前面のねこの開口部からだけ、えー、出てくるんじゃなくて後ろからも出てくるのでまあ上にい置いたクッカーなんかについてもね えー、片一方だけこう炎で炙られるっていうことではなくて多少熱のね回りが良くなるんじゃないかなとまあ1個550円なんで、まあ、こういう遊びはねあの全然ありじゃないかなと思いますはい、えー、ということでね550円だと結構遊べるよという動画でした この動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いしますコメントいつも楽しく読ませていただいてますあのー、私のね理解が乏しくてなかなかね皆さんのご要望にお答えできないことが多いんですけどぜひ、えー、それでもね良ければコメントくださいありがとうございます